おい、ブレイキちゃんとかけたかた。まだだ、木のブロックを持ってはどれにするんだねだー。車内に乗り込めよ。走れ走れ走れ。素数を数えるよりも先に根性で抑えるんだ。その余裕があったら車内に乗り込めるだろうだめだおしまいだー。なんだこの編集草グラセフ編集20分かかったことはどうでもいいんです。 この動画は新年に投稿されるでしょうが、2023年初の動画が、ブレーキかけ忘れと、戦車機内での脱輪という、初歩的なミスなんですねー。ボロ86も日々進化していくし、人は進歩しないし、2023年も楽しめそうだな。今何が起きたんですかね。人生というのは、気づかぬ間に大事なものを失う。そういう暗示だな。鳥の糞を落とされたことにも暗示感じてろ。勝手にたまげてろ感。 年を取ると、涙もろくなって、日が暮れるだけで、しみじみしじみ味噌汁な気分になるそうじゃないですか。しみじみしじみ味噌汁。そこは凍結炉の上でスキーに乗って、ブロワーに木をフルパワー噴射して、DIY ホバークラフト仕様じゃないですか。これはなんだまさかエンジン式芝刈り機のオイルフィラーキャップに雑草を入れてる回転場じゃなくて、エンジン内部で草を刈るなんて。マツタの電動工具を使っていると、プラグが被って何回引っ張ってもエンジンが始動しない。 2ストロークの脳器具がバカバカしくなるぜ。それにしてもひどい雨漏りですね。コーキングの上から。 ホームセンターで買ってきたコーキング剤を塗り塗りしよう。洗車機で吹き上げもせずに、ワックスコーティングしまくる人かよ。そして凍りつく洗車機であった。300円の下回り洗浄だけ使わせてもらえないかね。表面だけピカピカにする人食生活と生活習慣も見直さずに、化粧品だけ肌に塗りたくるのと同じ。洗車グッズ紹介系 YouTuber の動画は目からウロコ。塗り重ねられたコーキングで閉じ込められた鱗 すごい線傷ですね。野良猫に転生した人が、この上で TikTok でも撮ったんでしょうか。小学生向けの化石発掘体験の砂場みたいに、雪を詰め込み上がって。あらら、a b s もないのに、ブレーキロック後に緩めなかったから。荷台から出し、浮かしたままのタイヤと付け替えれば平気平気。 さて、中古車についてた、両面テープのドレスアップパネルを剥がすがごとく、大理石の高級感は、ただのハリボテパネルだったのだ。お前は高価格じゃない高級車の内装かよ。そして空港に溢れかえる荷物、12月26日とかいう、帰省ラッシュっぽい日付。医療崩壊すると、要求後車がこうなるんだな。野戦病院ですな。ノコギリで取っておぎこぎこ切り落とす。 白衣の人がいそう意味わかんないんだけどどうやらこの人スノーモービルを強引にマイカーに積んだらしいは出せなくね狭い駐車場に前後に長いセダンで頭から突っ込んじゃった人より深刻また、あ、高そうな薄型テレビ割ってんな NHK の集金人が来た時に動画撮りながらやればワンチャン100万再生狙えたのにそして濡れた手を外気にさらしているとものの数秒で凍りついていく 当点か難度なんだよ。ポ, ポポポポポポポポ。ところで、ボンネットから直で入って、触媒やマフラーのレイアウトはどうしてるんですかそんな状態で走り続けたら、EV の新車製造に負けますよ。ほら、トンネル内立ち往生だぞ。排ガスで死ぬぞ。何をどうやったら壁に埋まりながら封鎖できるんですかね。ランクルとトラックに牽引ロープ結びつけて、死ぬ気で引っ張ったらどかせそうだけどな。あれランクルじゃないでしょ。うわ、なんだこれ、下回り防水スプレーの。 カンガマ横で破裂したのかあれただの黒土用じゃなくて、ベタベタネチョネチョしますよじゃなくて、どういうわけか原油みたいに汚れまくってる速攻に、三人乗りのままバイクを通したようです。ポルシェ911が横からプレスされて、ポルシェ111だな。ポルシェも乗る方も、パワーのせすぎ踏みすぎ。g t 2 r s とか、完全にやりすぎてる。扱いもしない過剰なパワーで、結果があのざまだからな。高性能車メーカーは掃除でアホ。GR になる前の86でも、 瞬間的に手の内から離れそうになるのに、なんて話をしている間に、クリスマスディナーは酔った勢いで破壊され、家は盛大に水没する。かと思ったらセグウェイでバランス崩してるし、これはクリスマスツリーミサイルですわ。京都市の財政と、どっちが長生きできるか格うぜセグウェイが危ないと言った人、明日から飲酒は禁止です。なぜアルコールって合法なんだ 普通に薬物だと思うんだが2023年も酒に飲まされるんですね私はブレーキフルードとパーツクリーナーが目に入りながら年を越しました起き<音声>たっぽいなそれも隣人の敷地に客みたいですよ天まで届け節の煙<音声> 雪下ろしの時間を考慮してなくて出発が遅れて切れそうになってる人雪というか氷の壁じゃないですかありのおままのお姿で行くのよかっこ遅刻ギリギリになって除雪もままならず出発除雪というか改良なんですよねテスト前の大学生がカフェインの錠剤のみたがる感覚で改良スプレーの原液が欲しいそれか戦闘のお湯にポンプと放出ないで思い切り放水したいカフェインだかエナジードリンク中毒になってそのまま死んだ大学生の しさ出てきたぞゆっくりするところのチャンネルを探せば適当に考えついたシーンの類事例が必ず見つかる人間の命をネタとして扱ってる点でどっちもどっち神妙そうな表情で編集すれば直接的な死亡事例を扱っても許されるなんて羨ましいです元から天井に穴が開いてるのは何なんだよゴキブリを放棄で突こうとしたら天井高すぎて外したかなこの広さの家なら床の掃除はルンバだろ そのうちルンバが離陸してゴキブリも退治してくれる時代が来る小型ドローンの戦闘訓練として繁殖力も生命力も飛行能力も高いゴキブリは今後も人類から重宝されることでしょ う, 超 ほ, うほらゴキブリ駆除の製品作ってる会社の研究所とかゴキブリを大事に育ててるじゃないかゴキブリキャップを説明書読まずにばらまいてよその家からもゴキブリを寄せつけてそうそれにしてもひどい鉄筋コンクリートの波打ちだ 2階の床を張ろうとしたら、抜けちゃったのかなこの街のコンビニで牛乳パック数本とか買ったら、持ち運ぶ用のビニール袋が、取っ手のところで耐えられなくて引き裂けそう。ショベルカードリフト。この国で製造されたりとか、粘着力なくて、ただネバネバして終わりそうですな。棒やらせ番組の時間だぜ。 絶対滑る凍結路面とどんな路面でも滑らない靴に巻くスパイク猿の首に紐をくくりつけたように足に細い糸を巻きつけて引っ張って転ばせてるんだアルミホイル頭に巻いてそうそこまで言わずとも電子レンジを使用中の時 離れるようにしてそうって テ, テ, テレビを見るときは部屋明るくして離れてみてそうお年玉をむしり取られるのが嫌で親戚の集まり的なものを拒否しろ何で稼ぐための苦労もわからん人に命より重い金を分けなきゃならんのだまあまあ氷ショベルカーでも見て落ち着こうぜ土煙を含みながらつららになりました すごい見た目なんだけど、茶髪の YouTuber が、シャワー直後に屋外出てみたっていう動画の、サムネにしてそう。なんか今の局面、YouTuber も顔出し当たり前になってきましたよね。映り込み警戒がガバガバになっていくよな。そう言っとけば、食い入るように過去動画を見てくれる人が出そうだし。というか多少は見逃してる。 坊主頭にしてるのバレてるかもね。寝癖が嫌なだけなんだけど、年齢の割に猛量が皆無なので、ゾウさん、この頭に免じて許してください。意味がわからない。お、許されたまあ蔵さんなんか、YouTubeAI と比べたらへでもないんだけど、ごめんなさいなんでもないですマジごめす。86の動画を出してるだけで、スーパーの半額弁当が、毎日食べられるくらいにはなるもんな。早死に不可避からの、居眠りしてる人の隣で、こんなドミノが始まるなんてな。 あの金かっこいいミシンを鳴らすのはあなた文字通りの金を狙わないのは男の優しさだ次やったら塀の上からハンマーを股間に落とす死ぬいや普通に主が耐える宦官みたいな神聖な食業に転職できますよそういえば他人の生殖器を切り落とすのって何罪になるんだ空気を読んで倒れてくれましたね犬くらいの知能はあるみたいです犬に失礼でき犬を見ていると 知能というより脳の使い方なんだろうなと思いますなんだこれ最後に横射出後ペットボトル下敷実験を見て終わりましょうかはウォークリフトの出っ張りは闇夜の中で見えなくなる視覚を視覚化する視覚を賢くいきましょうせっかく拾い集めて積み上げても半分は落ちてくる視覚の勉強のことですか免許制度の精度ガバガバですねんド